ついおはようございまーすご利用ありがとうございますは私システム科のはずなんですけどね最近現場の手伝いばっかりですうーんまさか別の意図があるんじゃままさかただの研修ですよね 業務の流れを知るための。七月は福住駅、後半は電車ま改造。八月は車掌。 時刻、待ち合わせなどに変更がある場合がございます。 おはようござ…あれ久々のシステム化はもぬけの殻でした出勤ボッた…少佐は休暇でライサに…はいわーマザ・グレイ<笑><笑>あははははー常夏リゾートいいなあれたるみ先輩の欄がない…赤ね、知ってる 出るんだって幽霊列車まさか最近噂の幽霊列車にホイホイとおはようあ課長おはようございますその急で悪いんだけどとうとう子会社出向ですま主任の肩書きゲットで。 甘くなりおいしいですけどねこの一番奥が開発一家ですどうもー<笑>おはようございまーすおはようございますおうすおうすおはすおうすう プピュガッタンあ先輩も出航でしたかカルダンもいいけどやっぱり釣りかけだよねはいえ DMH17 系エンジンの音が好き分かってるね君この人いい感じに壊れちゃってます 壊れているのはこの人だけではないようですどうしてこんなことに先輩ここは電車じゃなくて子会社ですよはっきりせーやえやほんまに来月末に稼働できるんか頑張ります。 夢崎課長代理、また怒られてる。怒ってるの、うちの総務部長ですよね。そう、この案件のお客さん。ああ。にしたってさ。子会社相手にあの態度だよ。ん信用できるか。申し訳あります。子会社で勝手甘えてるんちゃうか。<笑>会社全体が迷惑するんや。申し訳。あります。 親会社ってそんなに偉いのかなあれお金ちゃんあのそんなに大きな開発案件どうしてシステム化を通してないんですあれなんか変なこと言いましたっけそもそも… XP の件で、システム化が干されたというのもありますが、そもそも当初は、楽勝案件だったのです。というのも、キノコワークフローという製品を、総務部専用にカスタマイズして、導入するだけだったのです。ところが、プロジェクト中盤で、事態は急転します空気読めない人が正論を振りかざし全部署に導入すると言い出したのです。いいね。 その上社員の大半がタケノコグループウェアの導入を要望あとはお察しの通り不毛な争いです結局タケノコ派の大勝利多勢に無勢すぎました今までの仕事は全部没ところがキノコワークフローにも捨てがたい機能があり無理やり合体さらに関連システムまで統合され ラウドかそんなこんなで炎上真っ盛り。 とにかく来月可能やからなまさかこの納期って当初のままなんじゃ正解納期なんて伸びない親会社には逆らえない<笑>システムなんて動けばいいじゃない8年後ぐらいに困りますよそれ知らない<笑>、はあ 有名な幽霊列車の噂ってまさかその怖さ幽霊以上おや SQL インジェクションの脆弱性みっけこれは 見えてはいけない情報が見えちゃってますねというか業務要件を正しく把握してないんじゃ S Q インジェクション何それどこの列車解体船送りにして差し上げましょうか解体船送りはいやー重機の餌はやめておはようございますおはようございますハフ後輩の表現ぶりにおろおろで、ね、どうも主任のタルミユイ に SQL インジェクション聞いたことありませんかあかねちゃんつまんない放送の主任つまんないはあ SQL インなんとかそうねあ情報処理試験で見たことあるかもそれです見ただけだよ SQL とかわっかないんだよさらりと駅名とか仕込みますよねこの人それでも技術者ですか 上流工程ではコーディングしなくていいから大丈夫じゃありませんだ、だいじじゃありませんぐちでは、SQL は忘れて一般的なインジェクション攻撃について説明しましょうかまず、ここをたるみ先輩が好きなアニメの中の世界だと仮定します仮定しますここに台本がありますああ、この世のものとは思えない ここに空欄があります好きなセリフを書き込めるんだねはい文字なら何でも書き込めます書いた通りのことが起こりますやたモノレールにモノレール何を言わせてるんですか<笑>本当にそれぐらいしか悪用できませんかうん。セリフだけでは大したことは例えば ここんなことができるんです。<笑>あずるい閉じかっこその時、ユイナは何を思ったか、突然部屋を飛び出す。あーれー<笑>帰ってきたユイナが手に持っていたのは、<笑>焼き芋だった。かっちもお芋ですか。お、うん、芋がホクホクするんじゃ。あまあ、あら、何なんでよ。あ このお芋結構美味しいですねこの甘さは徳島さん本当にちゃっかりしてるよねー浜国まで行って買ってきたんだからおじゃーすこれですね、うん、食べてからでいいよつまり閉じ括弧を書けばと書きも自由にできるんだねはい<笑>ユイナ動力車操縦車運転免許をゲットする ユイナキハ20をもう一両ゲットするはぁーっは納期延長って書けばいいのにどうせなら開発中止でつうか、仕事しろし世界の内容を書き換え放題知りたいことを知りたい放題だねこの世の理への不正アクセスですからね、それというか、鍵かっの記入を許してる時点でアホなだけでしょう。その通り これがインジェクション攻撃への脆弱性ですコンピューターでも同じですインジェクション攻撃が通れば情報を盗まれたり悪さをされてしまったりするんです先輩をパッシュるみたいなね<笑>弱みをつかれないようどんな文字が記入されてもご動作しないようにしないとダメってことですねというわけで下山さんここのコード GB プ m e t e r を使うよう修正お願いします<笑> 無理。 私みたいにはいかないわねところで二人ともうまくやっているかしら今回の件 どうも変ねまず規模やスケジュールの無茶を押し通そうとする経営企画部そして当初稼働日に固執する総務部長これでも説得材料が足りないのねならばどうでした CIO やっとわかったよ 総務部長は今回の件を予定通りに進めるよう社長からじきじきに期待されてるんだはああのパワハラ部長それに社長は社長で来月末稼働を明言してしまったらしい雑誌の取材でなまた目先の見えをはあ、失敗が表沙汰になるだけじゃないですか表沙汰 <笑>今からでもうちにプロジェクトを生かした方が今となっては首のすげ替いは危険です私たちは二段階稼働の方向で説得して回りましょうタルミちゃん放ソのちゃんどうか無事で できない調べれば調べるほどこのプロジェクトは異常な状態です稼働まで2ヶ月を切ってますそれなのにゴールすら固まっていないのです不具合なんて見て見ぬふり少佐を呼べば万事解決だよ ダメですあの人のコードの汚さはギネス記録じゃないですか動くだけではダメなのです困るのは将来の私です<音声>私には夢がありますいつの日か楽でタイな生活を送りソファーに転がる芋になるという夢が<音声>う そののためめにもまずはゴールを固めるのが先決ですね夢咲代理出歩報告の機能をなくすってのはいただけないねはい個人的にも同感ですしかし月田次役プロジェクトの現状はご存知ですかもちろん聞いてはいるが強鉄ロースの方が すでに3名も病院送りになっていることはご存知ですかあああろうとしてはこの状況で無理強いするのはまずいですよねあ あ, あ, あ実はご要望の機能を作るのでもなくなくすのでもなく実現する方法があります実現のため一緒に作戦を考えていただけませんかよろしくお願いしますえ お、大オオ君あ頭を上げなさいうまくいきそうね根回しは極めてスムーズに運びました私が転々とした職場には必ず影のキーパーソンがいたのです不思議ですねまるで誰かに仕組まれていたかのようです 夢咲代理停滞していた要件定義が完了しましたどうかな正直絶望的です現状を踏まえるとあと23年はかかりますそこでご提案です開発を数段階に分け今回はコアモジュールとセキュリティ関連の開発を優先しては 第一弾では提携フォームは諦め標準機能の自由書式でそっか無理だったんだ大崎さんえ何代理が何だってえ大丈夫どうしそしてチームの指揮は奈落の底に落ちたのです 姉ちゃんもう無理だほとんどが病欠だよ進捗も急減速完全に終わったよ分かってますもうこのプロジェクトは中止しかありませんゴミのようなシステムで禍根を残すぐらいなら今この手でダメです失敗すれば一生この子会社でいやスケープゴートにされ 来月にはクビかもしれません8年後なんかより来月の自分が心配ですそうです魔が差してしまったのですああこちら艦隊司令部直ちに帰還せよとさよなら保守制いいんですシステムなんて動けばそれでハハハ 緊急事態のの概要を述べべてくだださいいすすごい早やっべえなギギネネスス記録は伊達じゃた飾りおすげえ。 go 2のアートだマシンコを操るというのこれぞローメンテナンサビリティコードマスターマジパネうんなんかこんなのどうやってテスト大丈夫最強のテスト要因転校しました こ, ここはどこ 顔色ひどいよ大丈夫あまあはいあ、あれは第1話で大事件を起こしたというそしてどんなプログラムでもバグらせるというアルティメットバグトリガ ー, リガーこうしちゃいられねえやるぞ、うんうんうん 頑張ったわね総務部長にも好評だったみたいよ。 社長 OS のサポート期限切れからもう1年ですよ即刻更新を無理ですそれはあかんやつですセキュリティについての報告書読んでいただけましたよね読みましたが OS を更新するとなぜかあのシステムは動かないんです解決策は探っていますがしかし時間稼ぎも限界なんですはぁ、あ、ソースコードか せめて詳細設計書だけでもあればよかったんですがえー、ないんですかまこうなることはうすうす分かっていたんですけどね何事も起こらなければ。 起きました 私は8年後の私になったことそれが我々の未来だとしてもだ未来はいくらでも変えることができるそう思うだろう、はあ、<笑>そうですね未来は変えることができる